レガシー作りという夢物語はいい加減、諦めた方が身のためなのではないでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。年明け早々、8日間の日程をかけて中東諸国を歴訪してきたムンジェイン。今回は特にエジプトへの軍事兵器輸出に力を入れていたようですが、 またしてもネガティブな結果に終わってしまったようです。さらに、原発や鉄道の輸出でも味噌をつけている韓国。いよいよ中東諸国にも嫌われてしまったのでしょうか。2022年1月22日付、朝鮮日報からの引用です。ムンジェイン大統領は21日、アラブ首長国連邦、UAE、 サウジアラビア、エジプトの3カ国訪問を終えて帰国の途に着いた。北朝鮮による挑発行為や新型コロナウイルス感染症の流行など、韓国国内の状況が悪いにもかかわらず、絶対に行かなければならないと言って、任期最後の海外訪問に出たムン大統領だが、当初の話とは違い、特にこれといった成果を上げられなかったと評されている。 今回の参加国訪問に同行した防衛事業庁の菅運法長長は同日、ムン大統領がエジプトを出発する直前に記者会見を行い、韓国エジプト間の K9 自走法の契約妥結に関して期待を持っていたが、ムン大統領は無理に交渉に望むのではなく、健全に交渉に望み、互いにウィンウィンになる。 双方に利益が出るようにじっくり交渉せよと指示した。さらに時間が必要だと述べた。政府は以前、今回の参加国訪問をきっかけに、エジプトで韓国製 K9 自走法の輸出が実現する可能性を示唆していた。だが、両国が20日に署名した了解覚書 MOU には、こうした内容が盛り込まれていなかった。 両国は訪問の最終日まで某所で交渉を行っていたが、見解の違いを縮めることはできなかった。エジプト側は終盤まで契約金額を値切る交渉をしていたという。サウジアラビアでも防衛産業と原発輸出契約の話はなかった。ムン大統領はムハンマド・ビン・サルマン皇太子と会った後、 韓国の原発の技術は世界最高水準の経済性と安全性を持っている。サウジ原発事業の最適なパートナーになると確信すると述べた。新たな契約を推進したということだ。だが、ビン・サルマン皇太子は原則論的な回答しかしなかったという。とのことで、いかがでしょうか。今回、 記事で話題になっている K9 自走砲は2009年あたりから韓国国内で配備が進められており、対空自走砲としてはその時点で最新へのスペックを誇ると喧伝されていました。まあ、あくまで韓国側の見解ですけどね。これだけ高性能な軍事兵器なのだから、どの国もきっと目の色を変えて欲しがるだろうと、意気揚々と 中東歴法に出かけたムンジェインですが、エジプトとはまさかの交渉決裂。サウジアラビアへの原発輸出契約も頓挫してしまい、ほぼ手ぶら状態での帰国を余儀なくされました。まあ、早い話が門前払いですね。エジプトが K9 の輸入契約に合意しなかった理由は、価格面でのすれ違いにあると表向きには言われています。 エジプトの値切り交渉に対して無理な交渉はするなと強気のメッセージを出したムンジェインですが、蓋を開けてみれば手土産を何一つ持って帰ることができず、今となっては値切、ね、られてでも安く売っておけばよかったと後悔しているのではないでしょうか。エジプトが K9 を値切ろうとした背景には性能面での不安があります。カタログスペックによると、 K9 は対空自走砲の中でもトップクラスの砲弾発射速度を誇り、最初の2分間では毎分3発、それ以降は毎分2発の発射速度をキープし、最大で22発の砲弾を打ち込むことができると言われています。しかしそれはあくまでもカタログスペックの話。理論上はということですね。 韓国が満を持して導入した K9 ですが、導入早々、メッキが剥がれてしまいます。ヨンピョンド事件については、皆さんも記憶に新しいのではないでしょうか。2010年11月23日、ヨンピョンド付近の海域で大規模な軍事演習を行っていた韓国軍に対し、朝鮮人民軍が威嚇を兼ねた砲撃を仕掛けたという事件です。 当然、韓国軍も朝鮮人民軍にすぐさま反撃。当時導入したばかりの K9 自走砲6問を繰り出し、北朝鮮に徹底抗戦の姿勢を見せました。問題なのはここからです。なんと、6問の自走砲のうち4問が完全に故障。かろうじて動いた2問で必死に対抗しますが、 何とか発射できた砲弾はわずか4発のみ。カタログスペックでは最大22発と伝えられていましたから、まさしく看板に偽りありですよね。そもそも、ヨンピョンド周辺での軍事演習については、事前に北朝鮮から直ちに砲撃するぞと警告していたわけですから、あまりに無防備すぎますよね。一歩間違えれば全面戦争に発展しかねない 軍事的衝突です。ちなみに、この自走砲は2021年の段階でオーストラリアとも納品契約が結ばれており、トータルの納入規模は9000億ウォン程度に上ると報じられています。軍事兵器以外にもエジプトに対して鉄道技術を輸出している韓国。2012年、19年の2度にわたり、トータル 336両の鉄道を納入し2019年にはメンンテナンス工事も請け負っていますこれだけ見ると有効な関係が続いているようですが実はこの鉄道もいわくつきで過去にはさまざまなトラブルが報告されているのですエジプトに先んじて韓国の鉄道を輸入した台湾では導入からわずか3ヶ月で車両の雨漏りが相次ぎ乗客が 緊急避難を余儀なくされる事態にまで発展しています。雨漏りの直接的な原因としては、韓国産変圧器の不具合が挙げられており、納入元である現代ロテムが全責任を問われることになりました。走行中にどんどん雨漏りする電車なんて日本ではありえませんよね。幸い、エジプトの鉄道では今のところこのような事故は起きていないようですが、 全く同じ技術が使われているわけですから、早晩同様の不具合が見られたとしても不思議はありません。軍事もダメ、インフラもダメ、こんな国を心から信頼する国なんてもうどこにもありませんよね。中東歴法でのムンジェインの門前払いは、形を変えたノーコリア宣言なのではないでしょうか。その気持ち、日本もよーく理解できますね。